鈴木かうで、ささののんんすすすススス新潟ラトりりマッッククまま入ども、私は本日。 河原に来て、今からサノオさんと一緒にあのースイカの絵やるよーうどうも日本で初めて、いや世界で初めて、ジンベエをビーズスタイルで履いた男マックス好きです私はハンです川にしておりますそうなんで川に来ているか男が女を求めるようにそう草木が水を求めるようにあの道端の田んぼが 太陽を求めるように、そう、マックススイカがラッシスイカを求めていたー。全然関係ない、関係 な, ない。はい、というわけで、スイカ割でやりまーす。ということで、はい、スイカといえば、はい、やっぱり。あの、伝説の志村けんさん、早く食べたら。食べてたんじゃないですか、ね。今、ちょっと食べます、ね。え、いっぱい噛んだ。<笑>今日いっぱい噛むからな。<笑>噛むのが悪いこと、誰が決めたんだよ。 お前の時間と俺の時間の長さといういわ、はい、けで、佐野っちさんでーす。の、けも<笑><あの><笑> い, じゃん今日<笑>い<笑> イーダーなんですよこの人イで佐野内さんなんでやっぱ早食いがね牛丼をね最速でクク食っちゃいますから回転しちゃいますから牛丼さんをなんで今日は佐野内さんゲストをお迎えしてスイカポーンするどっちが早く食べれる勝負それでいいじゃないかーいいじゃないかそう い, い, い, いう感じですチャンスなんか告知書がありますか告知ですかはい12月1日チーム E 大阪府決定<笑>場所は丸中さんだー、ね、これから募集ツイート出すんで、えー、出たら ななななんんんんでああでああでマンラでもな い, ああ<笑>気持ちいいええやべえ俺全然わかんねえこのあのいい、っ ミスターミスター牛丼マンこと佐野地さんと早食い対決したと思いますでこれ8等分したんです ね, ですね8等分したものがこ全部載ってますなんでこれは4個ずつで、えー、早食いの、えー、どっちが早いかっていうのをひそかにたどったとし<笑><笑><笑><笑><笑>そんな感じでございます、はい、あと残りの補足は佐野地さんからどうぞ補足はいえーととにかく先に食ったやつの勝ちとシンプルあシンプル それだけ、うん、時は来た、それだけ、それだけ、うもういうことはね、それだけ、ようようよう、何、アホほら、下げて、カメラ見てんだ。耳の穴かっぽじって、俺のラインもよく聞いとけ。ライ俺が。<笑><笑>やべ<ばい><笑>、急にすっげー緊張してきた。<笑>僕もちょっとドキドキします。この緊張感、いいですよ、戦いの前に。この残り具合とかで、どんな感じですか。そうそうそうそう大体。そうそうそうそうああ、え、可愛 い, い, かわ い, い、皮も食べる。皮も食べる。 <笑>違う違う違う違うそれ無理じゃない今あの方何を、言ってたなんか言 っ, た言ってと言ったよね<笑>あのゴリマッチョさん何も言ってた<笑>ごめん大丈夫ですかごめん。ゴリさんごめん食べ終わった後ちょっと考えますかジャッジしましょああいいじゃあ食べてこれパッてやった時にオッケーだったらいいですかなにかちょっと白いの見てたら嬉しいですねですね あ,、うん、あとは真剣勝負なんでまあ食べ方とかまあそんなにはいとにかく早いやつが勝つっていうシンプルな人に行きましょうちょっとあのお、ー、見苦しいシーンになるかもしれないんですけれどもご容赦いただいて 真剣勝負なんです。すいません。はい、以上です。よい子は真似しないでね。三、二、一、スタート。 さも頑張っっちゃ怒っててくなんめちゃだこれね結構種もありますけどね食べづらいっちゃ食べづらいでしょうね。 れいいったたもんたもんてオオーーーー、4キロオーババーじゃああれかか人2キロぐらとねしだよで<笑><え><笑>ーーーーーーですすは個個目、目マクこれ結構難しいんじゃない 食べそうすげえ食べてうすねめっちゃ<笑>パンツ チビになってる。もうチンパンチみたいになってるよ。いや早いんだよね。早い早いあ。あでもそもそも追いついてきてる。どんどんどんどん。うん。はい。マックさん見つめだそう。さんさん。マックスさん。食べてる量でいったらマックさん一個多いですけど、あの落としてる量でいったらマックさんより多い。 何<笑><笑><笑><ん>だ<笑> なんだよ笑いを笑つたまねじゃゃスももそれに振られにらちっっててあ、ロはいマキさん終了 完食…でですねあ、あもさ、まだ食べてるあの志村健さんみたいいですか、うんはい 食べるかいやあの低いに耐えない音で僕がむせたんですよ。<笑>コッみたいな<笑><笑><笑>それが 笑うから、俺も釣られて、なんかで釣られるで余計あの順番がおかしくなるから飲むとか噛むとかのそれでまた余計パコッてなるからそれでまた笑うからもうどんどんおかしなものになってくるんですよここが本当にもういやーマジ辛かったあれししたお得意中の方失礼いたしました失礼しました本当にまあでも真剣勝負なんでねパスタも言うてね1キロ以上余裕で食べてるわけですかこれは本当に本当にもう飲み込む力に ると思いますねっ早く食べるコツっていうのはほんとでもうこれでいいん早く飲み込むって感じですかこれはあのちょっとグッとやればジュッて潰れるからやっぱ飲みいかに飲み込めるかだと思いますでもこれ絶対夏祭りやったら盛り上がると思ういや、うん、盛り上がるっすでちょっとこれ分厚いからもっとこれ半分ぐらいにしたら早さも普通の人でも食べれるからでちゃんと大人が見てる状態の中でもしお子様とかの場合、はい、はいはいある程度のやつ守ってやればこれ普通に楽しいと思います マックさんさっきと言ったけど、すげえチンパンジー犬さんのそのフォージング。これあのおもらししちゃうね。<笑>イエーイ、おお。俺こんなきつ い, いと思わなかったこれ。ですよね。ぶ、うん、っちゃけ本当秒で終わると思ったんですよ。マジで思った。マジで思った。一、ね、分とかそのクラスのあれなんじゃないかなとか、あのシャーって考えてたから、シャーじゃんもうブッブッブッブッみたいな。いやある。<笑>本当そういう感じだった。 はい、というわけで本日お付き合いいただきありがとうございました。いや、こちらこそ楽しかった、めっちゃ楽しかったです、本日で。こ、あのー、夏祭りの日本の夏を楽しむサムライティングエンジョイ、うん、もうこれでちょっと終わりなんですけれども、今日はいかがだったんですか。いや、本当にあのー、マックスさん団体とあとチーム E、それから今日初めて参加させてもらったこのサムライティングさんのこのもう本当にそれぞれの雰囲気があってで。 本当になんていうんだろうすごい和やかなあのいい雰囲気のあのー、撮影クルーさんと本当にまたちょっと来させてもらおうかなって普通に思える、はい、あの楽しいチームです本当にこっちもおー、はい、楽しさの準レギュラーが確定しました。今<わり><笑><笑><井戸><笑> 本, 本当にあのー、今日やったえ長石そうめんあとは釣りあとこの水変わり。 川遊びとかもそうなんですけどもこの日本のね四季の今夏の中でのくくりでの遊びで多分これ秋は秋でまた違う日本の遊びがあると思うんですよエンジョイ、うん、で冬は冬であると思いますしそれこそ冬なんてあれですよね小野さんの地元の上越なんて面白いと思うんですよいいじゃないですか雪が ね, 雪でにで ね, ねで春は春でまた桜があったりなんだりと、うん、こういうなんかちょっとエンジョイではねよりこの季節感のある遊びとか食べ物とかなんか、うん、こうやってアピールでねなん 最後ね、いや、もうすごく本当にあとお願いしますな何が何が何が何が急にそこはこ、<笑>ここはあなたでしょねあもう本当にこういう人だからねえっ、ー、と、まあ本当にねあのー、サムライイーティングさんこれからね、まあ、あの見続けていってほしいなと本当に多分ねあのー、一人一人が撮影来る一人一人が面白いことを考えて本当に子供まあ大人だよねうん、ね、あの、そういう人たちが揃ってるんであの、多分ハマる あの、チャンネルになってくるんじゃないかなと思いますんで、是非ね、皆さんチャンネル登録よろしくお願いしますしお願いしま す, しします、はい、僕もちょいちょい出させてもらいます、またイエーイ是非、ありがとうございま す, いますありがとうございますあの、サモさん、あの最終ですけど、もう改めてあの、地などあれば特地ですかはいまたえっ、ー、と、同じやつにしておきます何の方いいでし あ, あの、改めて ご、ご自身のチャンネルとかでもあれですし、なんでも。なるほど、えっと、私ね、あの新潟県上越市高田というところでですね。えー、飲み屋さんをやっております。はい。ぜひね、あの可愛 い, い女の子を揃えておりますので。えー、こ, この撮影スタッフもね、あのー、一割ましで、あのー。<笑>招きますんで。<笑>えー、え、お店の名前とか。えー、っとね。ていいんですかえー、一応。 そのまあキャバクラチックなところは公表してないのでぜひあの来たい方は直接ツイッターと か, から連絡いただければと思いますがえっともう一つねあのバーがあってそっちがブレアという名前でやっておりますんでああはい、はいはい、よろしくお願いしますお願いします概要欄に貼っ て, ておいくのであありますあと配信系は何か配信系はまあ僕も一応 YouTube やらせていただいたりニコ生やったり、えー、最近ではポコチャというなんか新しい配信サイトもやり始めたりまあいろんなところでやってるんでとにかく。 もし僕をね、あのー、どっか見つけたいなと思ったら、サノッチと、わ、うん、かりやすく、ネズッチじゃないですよ、サノッチですよ、はい。<笑>それで検索、お願いします。すね、な, なんで自分で振ってますか、今。しらじゃじゃじゃあ、分かりました。最後、あのー、スイカでなんかちょっと一つ、謎かけお願いします。スイカとかけてなんとかと動くみたいな。はい。整いました。おー お, お願いします。スイカとかけまして。はい。 関東の移動届きます。お、この心は初めてスイカを使いました。いやあお前。バ<笑>イバイよろしくね。くね<笑>これからもよろしくね。今のところはコメントなんか控えて、控えてええ見捨てないでね。<笑> う、すげえ一発で当てた一発でねいってか、ちっちゃくねえ<笑> に持ってんすか<笑>ちょっとえ、でもすごくな い, い逆に凄いはい、ではスイカ終わりまずはマックスさんに回ってもらいますはいはい、ゴ、は、ー、い、じゃあ、これかはい、どうぞえっと、落<笑>ちた後はこうですね、この辺です アイス、お願いしますでは行くんだねっ <笑><笑><笑>何これ<笑>。<笑><笑>